はいおはようございますラスカルでございます本日の動画ですねもう後ろに見えておりますおなじみのでございますねゴールデンタイガーさんにお邪魔しておりますいやね僕の大好きなお店で最近はねちょっとなかなか来れてなかったので動画的にもオフでもね久々のゴールタイさんなんですけどなんかねま TKM の面とはまた違った ちょっとね特殊なトッピングができたということでそれをね食べに伺いましたプラスアルファで、まあ、今日ね販売している限定メニューそちらのね TKM と限定メニュープラストッピングこれね2杯ずつ本日は頂いていこうと思っておりますもうね中にお客様もいらっしゃらない状態なので早速ね店内の方に入っていきたいと思います店舗前にはねこれ自販機ありましてここで買った飲み物については持ち込み OK なんで。 とりあえずね、こちらの体すこやか茶ダブル買っていきましょう。お邪魔します。こちらが本日の販売メニューとなっております。こんな感じ。今回いただくメニューはこちらの、まあ限定メニューと、下にございます。このビアンコっていうトッピングメニューですね。それに、いつも通りの。 TKM でございます<音楽>ということでね、えー、ただいまもう店内のに入っておりましてメニューはねもう到着しているのですがその前に改めてですね、えー、店さんのご紹介ということであのー、ゴールデンタイガーさんの店さんでございます金沢さんでございます今日よろしくお願いします<笑>ガオーということでいやありがとうございま す, い つ, ます<笑> い, いつもありがとうございます本当にいありがとうございます。めちゃめちゃうまそうなんですけどこれこれすごいですよねそれは新しい新しいこれビアンコっていうビャンコ はい、<笑>すごいですね幅広め同じ粉使って香り、はいはい、とかも一緒で、うん、まあ、厚塩と、はい、切り出しの幅変えてでやってますね切り出しの幅というレベルじゃないんですけどねもうはい<笑>めちゃめちゃうまそうですねありがとうございますすいいただきますお、はいそういただきます改めましてねこちら TKM でございますね今回麺量が 800g で肉増しのカツオで注文させていただいております 先にじゃちょっと、ビャンの方から、乾かないように、いただきま す,、はい、ます。こちらね、ビャンコについては、こちらの醤油とハサミでいただくのが、めちゃめちゃうまいらしいです、うん。いただきます。あうん。うん。うん。いいでしょ。まず不思議。 粉とか一緒なのに、全然別物に感じますね う, うま<笑>うまいいいですね、これそう、だから、まぁ、あ、t ームでももちろんいけるし、うん、まぁ、あ、つけ麺で食べても全然美味しいから、ね、正直その甘みは、こっちの方が断然感じますねそうだね、うん、麺の方感じるかもしれないまさか、うんんん<笑>ありがうごあ、これいいですね最近は、よく出ますかけるいくつ、なん、3とか<笑>かける 3? 頼む人おりますねなるほど<笑> めっちゃうまいです、皆さんこれこれも日によって数量限定みたいな感じなんですかそうですね仕込みの都合でない時もあるんだけど、うん、基本的には、まあ、あるようにははいいやこれ食ってほしいですねちょっと本当トに食べてほしいねこれはぜひうんめっちゃうまいわこれこれこれから寒くなってきたらまたちょっと食感変わってきて、うんそうだね、水の温度で う, うまい<笑> ちょっとね、こっちも乾いちゃうんで TKM もね混ぜていきましょうよいしょ、うん、うまそうあーあやっぱこれ何回食ってもうまそうですね僕の動画でのコメント欄でもそうなんですけどやっぱり、うん、もちろんつけ麺も食べたいって方多いんですけどダン、うん、トツで TKM も食べたくて、まあそうすよね、っていう人が多いですね これぜひなる皆さん通販とかもやってるんで、ちょっとね遠方の方とかは通販でも試してみてください。食いいただきます。はい。やっぱりうまいですね。モ<笑>ラスくんのあの意見はもう的確すぎてちょっと怖いんですよ。よ<笑><笑>最近は決めました。もうシンプルに。 うまかったなでいいかなって<笑>でやっぱ TKM の良さって水道水の温度とかで全然季節によって若干その締め方も変わってくるんで毎回 TKM 食べてても季節ごとに全然この空きが来なくて、はいはいはい、僕毎回来るたびに「今日も TKM いいですか?」って言っちゃうんですけど<笑><笑>やっぱうまいですよねいやー嬉しいねそうやってくれるとにそうなんですよ皆さん TKM だけじゃないんでねゴールデンタイガーさんはもつけ麺もめっちゃうまいんで いろんな人に食ってほしいんですけど、ね、やっぱじゃあどれいったらいいですかって言われると一発目じゃ TKM ってなっちゃうの<笑>で<笑> 2回目とかつけ麺いってもらってっていうようなうまたねこのチャーシューとかも本当にうまいんですよチャーシュー増しにすると、まあ、通常の豚のチャーシューとこのレアチャーもね入ってくるのでぜひ、ね、あの TKM 頼む時はトッピングなんかもねいろいろ楽しめますんでオリジナルの TKM 皆さんも作ってください えんなこれうん下たね結構この甘めなので。 一、ま、旦、ね、ここで卓上にございますこれ唐辛子を、ね、かけていきたいと思います。 やっぱうまいんだなもちろんねラーメンとしては噛めば噛むほど甘みも出るんですけどなんかねその讃岐のうどんとかと一緒で喉越しとかもね楽しんでほしいねこれビャンコね もちろん醤油とかわさびつけたほうが味も引き立ってよりうまいんですけどそのまんまでもね麺の風味とか甘みを感じられるんでやっぱり、ね、この単体がねそもそもおいしいですね麺がうんうんうまい<笑> いけますおい飯いけるいけるじゃあ100円分100円分 ぐ, 円分ぐら い, いや200円分ぐらいでいないいいまままあまあ、まあ、あの、バランス感いい感じに入れますあいい感じにすでお願いします<笑>一応あの、おい飯マイスターの資格持ってるんでありがとうございます<笑>マイスターではいはい OKOK 了解です<笑>ありがとうございますいよしここまで食べてほしいですよねそうなんですこれがうまいんですよねで、今回はしっかりと締めにねご飯いただきました正直あの、僕もここまで食べたいんですけど 最近ね、あのー、一緒に撮るからっていうのもあったりとかして中休みが多いんで、うん、<笑>ご飯っての申し訳ないなこの時間と思って<笑>大丈夫常備してますこれがマジでうまいっすよねうまいいやこれねちょっと皆さんこれマジでうまいっすこの<笑>締めがね最高です<笑>いただきますあさすがマイスター<笑>ぴったりのコソです<笑> んうん、まあ、め, っちゃうめっちゃうまいやっぱここまで食べてほしいですね TKM、うん、本当にただの醤油とかじゃなくて返し使ったりするので普通の TKG とかと比べて全然味わいが違うじゃないですか違違すここは絶対ゴールですよね TKM のうん めめちゃめちゃゃうまかったすやったやぱりスの、ご飯入れめめちゃめちゃゃういいっすねこのオーしょ、ね、うゆに黒こしょうっいいっすねラーっときいててうまそうっすいませんいただきます いただきますダンこれもね麺だけいただきます、うん、やっぱうまいコシがいいなうん ね結構動画でもあの僕つけ麺とか食べる時に基本麺だけで最初いただくんですよねでもやっぱ動画で見てる方は「ねかっこつけ」みたいな「そんな意味あるの?」みたいな結構言われるんですけどでもちろんあのつけ汁につけた方がうまいんですけどなんか僕はおすすめしたいんですよこの最初にこの麺の、うん、味を味わってほしいというか、はいはい、お店によって小麦粉によって作り方によってね全然あの風味も 味も変わってくるんで結構お客さんもやっぱいますよ混ぜる前に麺だけ食べてあ あ,、うん、あこれラスカルくんの動画見てるなと思いながら<笑>恥ずかしいですねでうなずいてうーん<笑>ういう感じかみたいなつけ麺なんかも特にあのつけ汁は熱々なので、うん、やっぱねつけちゃうとその湿った時のこし感は弱まる分、うんうんうんうん、先にこのこしを楽しむっていう意味でこの麺だけっていうのを皆さんにも結構、うん、僕はやってほしいなと思うんですよね ネジるです。あ, あ、チンタんですね。<笑>うまそう。確かにザル中華っすね見た目。これいいな。<笑>ちょっと食べ食べにぶつけようつけよ。行きます。一緒ちょっとつけさせていただきます。以上。 これ絶対うまいですね。もう、もう食べなくても分かりますね。うん。うん。うん。うまい。もう、あの、その。麺の。生き方っていうか、活かし方が。普通の食べ麺とは全く別物になってくるんで。うまい、ね。<笑>うん。 新橋で飲み歩いた後に食ったあのざる中華とかみたいな<笑>あ懐かしい記憶が蘇<笑><笑>ってくるよなほんとこういうのって味がこうだからどうでうまいとかじゃなくてなんかもう DNA にこう組み込まれた<笑><笑>うわ<あ><笑>うん麺の方に生卵とかトッピングしてもうまいです し, たしあそうだね で、後半にはあのね、ちょっとつけ汁にお酢とか垂らしてあげてもあー、うんはい、これに関して言えば別に食レポしなくてもみんななんとなく伝わる感じはあると思うんですよ良さを多分<笑> あ, あの、見てね知ってる気がするみたいなあー、ね、<笑>うんうまいうん 入れた方がいいそれともつけ汁に結構分かれるよね。弁天で育ったのかどうなのかとありますよね。いろいろいやーでもどっちもありなんですよね。やっぱ出てきた時に見た目でテンション上があるのは正直つけ汁なんですよ、ねそね<笑>ね。そこがで、ね、難しいところですけど、いやーでもこれはずるいやつですね。<笑>ねうん、うん。 味をわかりやすく表現すると甘酢醤油にまあラードとかを引かせた感じこれ酸味ってかお酢系は普通のお酢なんですかあ、そうですねお酢は同じですねう ん, うんいやう ん, うん<笑>普通のお酢でもやっぱ不思議と穀物酢っぽくないというか、えー、フルーツ酢ぐらいこうまろやかになりますよね苔、はいはい、が全然ないんで とかなんでこんなテンション上がるんだと思ったらこの器がテンション上がるんですね一番<笑>だから普段はそれ使ってないんだけどそうですよねでほんと中華屋さんのラーメンみたいな<笑> うん、うまかったういんいや絶品の限定でしたごちそうさまでしたありがとうございま す, おいおすああ、はい、うまかった久々に麺食らうぐらいうまかったですねうわー<笑>と思って<笑>ということで、えー、本日もですねゴールデンタイガーさんで TKM と限定メニューを頂 い, いてまいりましたがやっぱりもうめちゃめちゃうまいです もう全部うまかったです<笑>、まあ、TKM がね美味しいのはもちろんですがのビャンビャン麺ほどね新しい食感体感できましたし何よりもこの限定がもう僕にとってはドストライクハマってしまいました、まあね、あの今回の限定は、まあ、もちろん期間限定なので、まあ、次動画に来る際とかお客様がねいらっしゃった際にはないかもしれませんがいろんなね限定も販売しておりますしレギュラーメニューもねたくさんございますので ぜひね皆さんもこちらゴールデンタイガーさんで美味しいつけ麺やティーゲームですね楽しんでみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございました今日どうぞどがと思ったらチャンネル登録コメントご評価お願いしますいや今日もありがとうございましたアナウンさんありがとうございましたみんなつけ麺、えー、通販もいっぱい買ってね<笑>